足をすって足をすり足っていう足をねすく方なんですがそういう意味あとは包丁というね優壮な中心部と組み合わせていうねまもどりとあとは直木丁という流派が、南越谷で大きく3つを で, ですからあのいろんな理由をご覧いただく中でこれはいの流派なるのかなとご覧になるとまた、スコジャの後 ろ, いろかないといないかなと思います、はい、では次の昴生チームはいスタートしてください えー、南越谷の青鳥は今年の8月で34年を迎えました来年は35年の節目があってもうすでに今から準備が始まっておりますですから例年よりもまた四国を凝らしたまた35周年記念のなんかなんか特別チームが結成されて、ね、今もうすでに練習が始まっております、はい 調、え、子、ー、チームということで、先ほど佐田町チームの前の人数が増えているんですね、で前にこの高原町をこのちょっとご覧ください、これだけを参加している、えー、レーンの町チームになりますりがいいししたでう 今日はあの今、瀬名町の表にでですね。でえー、これで今チームの方が13連混じってます。ですから衣装もよくご覧になってくださいね。それぞれの連の衣装、ね、あの特徴のある衣装もご覧いただけるかなと思います。はい、ではお話を終わりますのでえ、早速えっと僕の方に戻ろうかなと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いします。